かんぱい。乾杯 料理作るなんか帯状疱疹ができたのこの前ここお尻の下できたのだからちょっといっぱい野菜食べなきゃなと思って今日は野菜をいっぱい使ったおつまみを作ろうと思いますよいしょ から料理するからさ全部出しておかないと、分か、ね、なくなっちゃうんだよね。分なくなっちゃうだから全部出してから料理したい。あそらまださちょっと痛いの体調不振にできたところお尻のさ下で。 そうだ今サランラップがないんだサランラップがないのサランラップせずにチンしていいかな悩むね あ残らなくてもいけたよよかったセロリねなんかセロリ久しぶりに食べるのいいことだね病気にならないとさ食べないよね 嫌いじゃないんだよ。一時々嫌な時は。ご<笑>ま油は何でも美味しくしてくれるよね。 食べます。味の素、半分くらいかな。安定、もう味の素を入れただけ。ちょっと食べたい。うんうんうん。 おいしい乾杯おいしいガソリンを補給しないともうできない乾杯はいじゃあ じ、う、ゃ、ん、おつまみにすごくいいよ。おいしい。包、う、丁、ん、の使い方がさ。 居ない人っていいよね怖いんだよね、未だにだからさ、手切るぐらいだったら荒くていいやと思う買ったの仕事とかそのおかげかわかんないけど手は切ったことないな、包丁でこ、ね、の代わり、切り方がある 大好き昔さ祖父が金魚の餌、冷凍したなんかさじゃこあげてたの正しいのか知らないけどそれなんか金魚に食べさせながら自分も食べてたの覚えてるわぐらいちりめんじゃこ大好き<笑>よし完成この後 ね、きクキ、クキ、クキって言わないね、なんて言えばいいんだろう。この部分好きなんだ、ね、だから、入れる。しいたけ大好き。 Hmm. <laughs> 本当にを防止にできす。君潰れちゃったけど。 伟伟 なあか疲れた早く食べたい洗い物をしてやっと晩酌完成よいしょ なんかハイボールの気が。乾杯。はあ、よいや、なんかさ、ヘルシー料理だからさ、テンション上げたくて、なんかワンプレートにしてね。 いただきます。チーズ、チーズの取り付け。うんー、うんー、うんーー。いい仕事してる。最高。うん、ふん。 今までの中 で, 一番美味しくできちゃうかもしれない。 ちゃんと手を加えて野菜も美味しいね。うん、<笑>取り付くにはすき焼きのタレが合うの。最高。 うん。<音楽><音楽> はい。